こんにちは今日は先日の、えっと、非常袋のご紹介に引き続き毛骨プラスアルファでご紹介したいと思いますでは早速ご紹介になります 今回ご紹介するのはこちらと家具の転倒防止のために伸縮棒を買うことにしましたとこちらはアマゾンの、うん、レビュー欄が一番、まあ、評価が高かったっていうことで、まあ、こういう昔、うん、さんは アイリス大山さんっていう会社さんで購入しました。まあ、あの販売元はアマゾンと書かれてたので、まあ、あのこちらの方はちょっとであの発送してもらったんですけどもこちらの価格としてはお金どころなカップで、まあ、こちらの方は送料、まあ、を合わせて、まあ、900円ぐらいだったような気がします。あ 何円以上買うとちょっとそういうところで少し迷ってもらみたいです。でこちらはあ、うん、そのあこの幅が狭いタイプなんです。こういう突っ張るもので紙と天井を支える。 てあのー、5分ぐらいで取にに こ,、あのー、こちらはまあその家具と、まあ、天井前の高さが2センチあっ4に書いてますね。 4 0ンチから1 0ル結構離れてるタイプの株にも対応できるものも買いました結構こちらもあの取り付けも簡単なのでぜひお試しされてみてはいかがでしょうか次はちょっと実際にこの実際の商品をご紹介しますはいご紹介しますこういうところからちょっと失礼します こ, ういうこちらも先ほどご紹介した 60cm から 40cm から 60cm ぐらい対応できるスパリ棒です。こういうふうに設置しています。ちょっと日差しの関係でピントが合いづらくなってますけどこういう感じで設置しています。で短い方は この隙間の狭いタイプの方に取り付けています。 プラスアルファです。最近もこういうのもあの動画の人も考えているそうです。まあ、あの時々あの YouTube の動画さんでもあのご紹介する方が多い多いみたいなんですけども。あの カバンの中に入れられる、その、まあ、救急セット入れ用のポーチっていうんですか、まあ、そのポーチがすごく便利そうなので、ちょっと作って、まあ、今後ちょっと作ってみようかなと思います。まあ、制作時期未定なんですけども、せっかくちょっと、あのうちでもこういった、うん、まだちょっと余っている毛糸があるので、ちょっとこれ、 とマリートとか、まあ、あとはちょっと1個残ってたこれがあるのでもう、まあ、ちょっと作れられれば作ってみようと思いますえ以上が、うん、地震対策グッズのプラスアルファのご紹介でしたいつもご覧いただきましてありがとうございます